皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは柚木ゆかりでお届けしています。10月24日、魔剣都市ゴーラートに悪魔系はいるいませんよ本当にいませんでした。残念です。本題に入る前にまずはこちらの映像をご覧ください。 これはマイクロソフトフライトシミュレーターのゲーム画面ですが異変にお気づきでしょうか左に旋回するときに機種が下がっています逆に右に旋回するときに機種が上がっています旋回するときに機種が下がるのはある意味正しい挙動ですが機種が上がるのは明らかにおかしいですこれはつまりどういうことかと言いますと左スティックをちゃんと真横に倒せていないということです 今までなんとなくそんな疑惑がありましたが、この動画を撮影して、はっきりと確信に変わってしまいました。図で説明しますと、ちゃんと真横に倒す場合の向きがこうだとしますと、私の場合は、こうなっているということです。つまり、今まで私が左だと思ってたのは、実は微妙に左上で、右だと思っていたのは、微妙に右下だったというわけです。 ドラゴンクエストを遊ぶ場合に、これがどう影響するかというと、実はほとんど問題はありません。というか、この程度のズレが影響するゲーム自体が、ほとんど存在しないです。だからこそ、今まで気づかずに、これまで過ごせてきました。ただ、全く影響がないかというと、それも間違いなわけで、例えばこのドルボードレースなどが該当します。具体的には、この最後のハザードを抜けるときに、大きく影響します。 このようにスティック操作がおかしくなるのはまさにこのズレのせいだと考えます実際にコントローラーの手元をよく観察したらやはり微妙に左上や右下にズレていました結構衝撃的な発見だったのでどう強制すべきか悩み中ですというわけで本日の動画は以上で終了ですそれでは次回の動画でお会いしましょうここまでのご視聴ありがとうございました